こんにちは、アブです。今日はですね、また、えー、引っ越しましたっていう話をしていこうかなと思います。実はですね、あの、1ヶ月、2ヶ月前に、えー、離島に引っ越しましたよっていう動画を上げたと思うんですけども、えー、また、引っ越して、別の離島に移り住むことになりました。これ、あのね、サムネを見て方は皆さんわかるかなと思うんですけども、ここ、なんと、沖縄の宮古島です。えー、今回、沖縄の宮古島に一旦移住をして、えー、また生活をスタートするってことになりました。 いやー、なかなかね、やっぱ引っ越し好きっていうのもあるんですけども、また引っ越しちゃいまして。で、今回は、なんと、あの、また無料で引っ越したんですよね。え無料で滞在することができるえ場所。ここが無料で滞在できる場所なんですけども、そこにお邪魔して、今回は仕事の取材で来てます。えじゃあなんで無料でできるのとか、どんな生活してるのって話を今日はしていこうかなと思います。でね、特に皆さんが、 あの、これ応募すれば、無料で滞在できるんで、よかったらやってみてください。えー、で、宮古島の話なんですけども、今どんな感じかっていうと、えー、11月現在ですね、なんと、えー、最高気温27度。で、最低気温とかももう20度ぐらいのめちゃくちゃ暖かい気候なんですよ。えー、宮古島ってすごいですよね。でももう世間的には秋模様、というか、なんならね、冬になってきたっていうぐらいの季節なのにも関わらず、沖縄の場合は、えー、宮古島の場合は、 えー、27度も、えー、暑い日はあるという感じなんですよただ宮古島も冬になりつつあるのでちょっとね風が強かったりするんですよねなので長袖とかが必須なんですけども、えー、今日中はだいたい半袖でも生活できるぐらいすごいあったかい場所ですでね特に宮古島って皆さん行ったことない方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、えー、台湾がめちゃくちゃ近いですえー、本と、えー、沖縄があってで宮古島があって石垣島があって、えー 台湾があるみたいな感覚の、えー、福岡とか東京に行くよりも台湾に行く方が近いっていうぐらい宮古島は南の方にあるんですよね。なんでこんなに暖かい気候になってるという感じです。 で、実際、ワーケーションという形で今回取材に来てるんですけども、荷物はなんと今回も手ぶらで来てます。<笑>いや面白いのが今企画で手ぶら企画っていうのをやってまして、手ぶらで生きる、手ぶらで生活するようなあの荷物を少なくしてっていうような形で今移動してるんですけども、そ の, あのアイテム雑誌を えー、Kindle で出版することになりました、えー、ここに載ってるかなと思うんですけども、出版して、で Kindle で、えー、雑誌を作りました。これがね、しかもスマホでほぼほぼ作ってるんですよ。えー、執筆も音声で、えー、スマホで録音しましたし、デザインもスマホでちょこちょこっといじって。ただ、あのーね、出版にするにあたってダウンロードしたり、えー、プレビューしたり、えー、見たり、えー、製本したりっていうのがあったんで、そこがあのスマホではできなかったんで、パソコンでダウンロードして。で あ、アップロードか。アップロードして作ったっていう感じなんですけども、ほぼほぼスマホで作ってます。えー、Canva っていう無料のアプリを使って作ってるんですけども、今回この雑誌を作ったんで、よかったら見てみてください。でこういった形で手ぶらで荷物、えー、荷物をほとんど持たずに手ぶらで来て、で、手ぶらで帰るっていうようなあミニマルな、えー、移動をしてます。 でね、なんで無料なのかって話と、あとは、えー、どうやってこういうふうに、あの、情報をゲットしたのかって話なんですけども、えー、実は渡航費と交通費、えー、レンタカー代だと か, だとかも、えー、僕が負担せずに、えー、別の会社さんが負担してくれてます。ここに、えーね、今回の車があるんですけども、僕が負担せずに、会社さんが負担してくれて、えー、レンタカー代だとか、あとは飛行機代、福岡からの往復チケットも無料になりました。これすごいっすよね。 今、なんとあの、宮古島でワーケーションだとか、リゾートワークだとか、リモートワークっていうのをすごく、あの、注力してるんですよ。なんで、えー、市の職員さんだとか、あとは、えー、沖縄に、えー、在住、沖縄の、えー、所在があるような会社だとか、あとはリモートワークを推進しているような会社さんが、もういろんなところが、 相まって、協力し合って、提携し合って、今回のようなワーケーションモニターっていうのをやってたんですよね。それにたまたま応募して、たまたま抽選で受かって、たまたま今今日、無料で来させていただいてるっていう感じです。なんで、あの、の 無料モニターって結構いろいろやってて、例えば、前回いた長崎県の五島だとかも無料で移住体験だとかもできますし、沖縄でもできますし、こんな感じでできますし、いろんなところで市町村でね、いろんなところでやられてるんですよ。なんで、こういったところで無料で体験してみて、あ、いいなと思えば移住 で, できればいいですし、ちょっと違うなと思えばやめてもいいですし。で、前回のあの五島も僕ちょっとね、今考え中なんですよ。今物件をいろいろ見て回ってて、未だにあの、調査中です。 っていうところも見つつ、沖縄。えー、沖縄はですね、12月、今年の12月にちょっとね、イベントをしようかなと思ってるんで、一旦下見できて、で、また戻ってきて、っていうことを繰り返そうとしてるっていう感じなんです。で、無料の話なんですけれども、実は、あの、リゾートワークスっていう会社さんと、ハウリビングっていう会社が、えー、今、無料体験モニターを新たに募集してます。これが、すごいんですよで。どんな会社かっていうと、ワーケーションだとか、えー、リゾート、 ワーク、リモートワークを推奨している会社さんが、えー、モニターを無料で募集してます。で、しかも、その会社さんって、あの、コワーキングスペースって言われるような、えー、オフィス、シェアオフィスを運営してて、そこの、あの、モニターとして、えー、実際に店舗に来て体験をしてみないかっていうような募集が、なんと最近始まってます。9日だったかな。11月の9日ぐらいからスタートしてるんで、えー、今、応募、 えー、しどきかなというところです、えー、詳しくは概要欄見ていただければと思うんですけれども、えー、ライカム、えー、那覇の、えー、本島ですね、本じゃないあの沖縄の那覇にあるライカムにあるコワーキングスペースだとか、えー、ヨミタンソンって言われてる場所、北側、沖縄の北側にあるんですけども、北側の、えー、コワーキングスペースが1店舗と、もう1つが、えー、宮古島、沖縄の宮古島の、えー、3店舗が今募集している感じなんで、そこを見てみて もらえれば無料でモニターができるかなと抽選で応募され募集されているみたいなんで興味がある方はぜひぜひやってみてくださいこれ、ね、すごくいいのがだいたい1週間ぐらい無料モニターで来らせ来させていただいてレンタカーだとかここいった滞在の場所だとかも提供してもらえるような形にもなってるんでそういったところを募集して応募してで受かってやってみるというのはすごいいいかなという感じです。 なんでね、あのー、今回コスパよく、超コスパよく、えー、沖縄を滞在できてるっていう感じなんですよ。このね、やっぱり、あの、リモートワークできるがゆえの、あの、メリットかなというふうに思っていて、プラス、あの、五島列島だとか、前回の島では、あの、NHK の方から取材をいただいて、あの、全国放送。 最初ね、あの、NHK 長崎のローカル放送だけだったんですけど、僕はテレビに出まして、で、その次に、あの、全国放送で、11月のね、11日になったかな、に出て、あの、テレビでワーケーションしてる人っていう形で全国放送されました。 で、朝のニュースだとか、えー、夕方のニュースで取り上げられても、取り上げてもらって、え、魚付きしてる人っていう風な形で全国デビューできたりだとか、えー、してるんで、そういった形でいろいろと発信をしながら、えー、リモートワークするといいこともあるよっていうところを、えー、お伝えしたくて、えー、話してみました。で、今回、宮古島なんですけれども、1週間滞在して、えー、で、そこからいろいろと取材をしながら、記事書いたりだとか、えー、ブログ やったりだとかあとは SNS 発信したりだとかインスタグラムやったりっていうふうなことをやってるんでよかったら僕のツイッターだとかブログ見ていただければなというふうに思っていますでプラスして12月はオンラインサロン僕がやってるオンラインサロンの方で宮古島フリーランス合宿をしたいなというふうに思っていますこれがね面白いのがあのフリーランスの人たちが集まっているグループがあるんですよタビスハウスっていうでタビスハウスっていうチームと一緒に 便乗しててて僕が行っっななんかイベント仕掛けらられたなというふうふに思ってるんでえこの動画を見てくださってる方でえ知ってる人もいらっしゃるかなと思うんですけども昔働き方コラボっていう形でコラボ YouTube 撮ってるあのかりんちゃんとタイペイくんがえ来ますそこにえ参加してえ宮古島でイベントしたいなというふうに思ってるんで興味がある方はあの僕のオンラインサロンを覗いていただいてえ月額980円でえまあ1日換算すると32円 32円、まあ32円一日ね、使うことってね、えー、結構あんまないかなと思うんですけれども、まああの、えー、ドリンク一杯、えー、なんていうかな、あのジュース一本買う、買わないぐらいの、あ買わない買うよりも全然安いぐらいの値段で、 あこういったえ楽しいことをイベント企画したりだとか、あとはメルマが毎日更新してるんで、メルマが見ていただいて、あ、なるほど、こういう風な無料モニターがあるんだとか、このね、無料モニターの話だとかもえ随時アップしてるんで、そういう風なところで見ていただけるんだと思います。僕のチャンネルはこうしたね、フリーランスの働き方だったりだとか、最近流行りのワーケーションだとか、 あとは、働き方コラボとして、いろんな YouTuber さんとコラボしていこうかなと思ってるんで、よかったら、チャンネル登録していただいて、いいねボタンも押していただければなと思います。えー、今日は、ワーケーションの話、無料モニターってどういうふうにやってるのっていう話をしていきました。で、オンラインサロンの方では、どうやって、ワーケーションの無料モニターに受かったのか。 え、抽選って言われながらも、やっぱり何かあるかなっていうふうに僕は感じてるんです。え、運営の方に聞いて聞いても、え、抽選っていうふうに言われてるんですけども、実際、え、僕結構受かりやすいんですよね。その、え、募集に、どういうふうに応募してるのか、応募の裏、メッセージの送り方とか、え、テンプレートだとか、え、営業メッセージの送り方を、え、まとめています。よかったら、概要欄から飛んでいただいて、お店さんも見てみて、いただければなと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。